平成31年1月17日、普段は入ることのできない牧野で、マウンテンバイクを楽しむ草原ライドが開かれました。これは、NPO 法人阿蘇田園空間博物館と阿蘇サイクルツーリズム学校こぎ出す協議会が主催している牧野ガイド事業の一つで、講習を受けて認定された牧野ガイドが、普段は入ることのできない牧野をフィールドに、 トレッキンンングとマウンテテンテバイククののアィィビティを提供すするもので僕屋ガイドは昨年12月からスタートし、この日、県内の観光関係者を招いて PR しようと、マウンテンバイクの草原ライドが開かれました。僕屋ガイドの橋本幸太さんから、ブレーキのかけ方や安全確認、注意点などが説明され、僕屋に入る前に、 靴の裏や自転車のタイヤを切開で消毒し、体験がスタートしました。まず、なだらかな再装置で運転のコツなどを教わり、そしてだんだんと難しいコースにも挑戦していました。最後ビュンと空気は気持ちいいですし、朝さん見ながらも最高です。<笑>午後も頑張りたいと思います。寒くは残ったですか。あ、そうですね。走り出すともポカポカ。 はいもうあったかいです体の中からあの情熱が湧く感じですね<笑>この牧屋ガイド事業は牛の放牧や再掃地として利用されている牧野を観光に活用しようと始められたもので草原維持につながると期待されていますこれだけのフィールドがあります ですので、すのもっと地元の方に対して、ですね、あのもっと素晴らしい 資, 材資源をですね、僕たちが持って る, ことで持ってるんですよというのを、自分たちが楽しむことによってです、ね、どんどん発信していければなと思ってます。僕やガイドについて詳しくは、NPO 法人、阿蘇田園空間博物館までお問い合わせください。